八国メロスでございます、はいえー、実はですね、えー、私たち天車、えー、バフェスタ踊り子隊、えー、先ほどいくつか踊った天車バフェスタで踊ろうからですね誕生したあのよさこいチームです。で今年結成9年目になりましてでその9年目を迎えてもう一つ、ね、我々もワンランク上を目指そうかどうしようかっていうことで集まってあの有志が集まって、えー、この八国メロス八国山田八国。 で夢に向かって走るということで8個目メオスというチームもあのユニットを作りましたで私たちはですね今日この転ャバフェスタでお披露目をしましてで10月2日に神奈川県の秦野市で行われる秦野元気祭りにですねあのコンテストにえあのこの曲「夢に向かってで」で、はいあのー、挑みたいと思っております是非ですね今日はあの振付師をお願いしました ダンスパフォーマンスシューターハクさん と, であとうち の,、はい、あのメロスメンバーでまたあのメロスメンバー の, です、ね、この保護者も構成員していう形で一緒にです、ね、あの踊りますだから約30名弱 で, です、ね、あのこちらのお披露目の方をやりましてで10月2日にはこの秦の元気祭り で, です、ね、えあの何かしらえあの最終コンテストに残れるように頑張っていきたいなと思っております ぜひですねはいあのー、皆さん今日お披露目ですのではいあのー、お手拍子よろしくお願いしますじゃあ今入場します<笑><笑> あの実はですねあのこのこ夢に向かっての中の曲のあの東村山音頭があるんですけども東村山音頭はですね今回あのこのこメロスメンバーのですね子供たちにです、ね、あの歌を収録させていただきました、ね、あのその部分に関しましてはもしあの皆さんあのお手拍子私も言いますのでお手拍子お願いしますって形で言いますのでよろしくお願いいたします。じゃあそれでは じゃあそれではあのー、お披露目の方え夢に向かっての方やらさせていただきます八国メロスですよろしくお願いしますよろしくお願いします 夢に向かった夢に向かって走る「双と書いて「メロス」さあ踊り子たちメロスのように走り出し舞踊れ 武蔵の国東村山八国山に響き渡る鳴子の音我ら八国目の夢に向かって走りだすソイヤーさあ原曲いきます 「それそれ」さあ「あんな声あおって歌はタックはッはタックタックファイヤー」「新鮮な山の地にその声を聞かせて」 you <laughs> You?、Yep. お手拍子ありがとうございました。あ テロスたちを思いをしたと夢にも か, かって駆け抜けよう ありがとうございました。八国ベロス夢に向かってでした。ありがとうございました。はい。じゃ あ, あのこの後なんですけどももう続けてなんですけれどもあの最後のエンディングを。